浜田博明と言いますす、えー、鹿児島島県の奄美大島出身ですセロトニンっていう脳の物質を調べてましてセロトニンっていう物質は脳ですごい9個ぐらいあのセロトニンを出す領域があってそこを今まではその薬でしか刺激できなかったのでどこが刺激されたか分かんないんですけど僕はまあ光田学っていわれるような特定の 神経細胞を光で操作して僕が分かったのは報酬何かご褒美をもらった時に脳活動が高まるような場所だったり人間のそうです、ね、気分とかに関わるようなところだったり罰とか。 というところが関わる脳領域っていうのがセロトニンを刺激することで活動が高まるっていうことが分かってで今回僕たちやった研究成果っていうのはその覚醒化、起きてる状態の時の研究の結果でちょっと今まで知られていたような研究成果とはちょっと異なるような結果が出たのでそこはまあ新しいところだったんじゃないかなと思いますおいしいと選んでよかったのはやっぱり外国の人すごいたくさんいて。 自分が今まで触れてなかった文化にたくさん触れる機会があったので、まあ、日本人だからこそ日本人に少し期待してしまうところっていうのはちょっとあると思っていて、まあ、それがなくやっぱりいろんな人とコミュニケーション取れるっていうのはすごくいいですしやっぱ学生へのサポートっていう意味ではすごく手厚くやってると思うのでそういろんな人たちと関わりながら。 まあ、チームを作っていったり、いろんな人生の楽しみ方を知るってことができたのはすごい良かったかなと思います。奄美大島だとあんまり大きなビーチがなくて、結構山が多いんですよね。でも沖縄だと結構長いビーチがあって、結構そのビーチを走るのがすごい好きで、で観光客の人もやっぱり海を楽しむ人がたくさんいるんで、そういう人を見ながら、そうですね、なんか週末に10キロぐらい走って。 で日を浴びてその後に近くのカフェで休むみたいなのはすごいよくやるんですけど、ね、それがすごい好きです、ね、卒業後はあの東京の、AI、のの AI ベンチャーの方に就職すする予定ですあのそこでは CEO の人がもともと神経科学者の人なのでその人と一緒に人間の好奇心とか、まあ、AI の好奇心っていうところについて研究する予定です